続いてはここ銚子市から北西1 3 0キロ崎陽軒のシュウマイはここから誕生しました栃木県鹿沼市から聖いやの皆さんですそれではお願いいたします皆さんこんにちは栃木県鹿沼市から参加しますせいですこれから演奏します曲はチーム初のスピンオフ作品です古いメンバーから新しいメンバー すべての人が踊れる曲として作り上げました皆さんご声援よろしくお願いします礼声援そう心はひよ